食後にお腹が出やすいいつもお腹が張ってるお腹周りが気になるよって方は3分だけ一緒にやってみましょうお腹引っ込めるだけ手をお腹に当ててできるだけ息を長く吐いてお腹へこませましょう胸を張って息を長く吐きますお腹をどんどんへこませてください体は上に引き伸ばす感じでお腹を引っ込めます 手を横についたら体を横に動かしましょう呼吸はさっきと一緒ですお腹を引っ込めながらお腹の横を伸ばしていきましょう 手を組んだら前に伸ばしたら上に上げます息長く吐いてお腹引っ込めたまま背伸びお腹引っ込めて背伸び 手を腰に当てて、体を振りましょう。膝に動いて体幹を使いましょう。体を上に引っ張りながらお腹を引っ込めるとよく聞きますよ。 中を引っ込めたままで手を振りましょうおどんどん引っ込めて手を伸ばして。 かがんだら伸びる引っ込めたお腹を伸ばす息吐きながら伸ばす引っ込めたら伸ばす引っ込めたら伸ば す, 伸ばす息吐いたら伸ばす 毎日3分でお腹周りが鍛えられて腹筋よりも簡単なのに引っ込める効果すごいあります。やってみた人はコメントで感想し て, てください。継続してやる人は何日目丸喧嘩などをコメントでシェアしてください。